婦、は、人、い、ジャパン優ですいやついにね大晦日ですよ12月31日いやー今年はねほんといろいろありましたねちょっとね、まあ、前回の動画でも若干振り返ってましたけど、まあ、今回もね、えー、ちょこっとね振り返っていきたいと思いますであのー、まあ大晦日なんでねいろんなね番組やってるじゃないですかであの皆さんもね、あのー、そのテレビの番組だったりそれぞれ見る番組あるかと思うんで まあね、今回の動画、ちょこっとね、あの、まあ、年納めの挨拶ということで、まあ、短めの動画とさせていただいてですね、編集もほとんどちょっとね、手を加えないような形で、動画を出したいなと思ってるんですけれども、まあ、今年をね、振り返ると、まず一番大きいことは、このチャンネルを作って、活動をね、始めたというのがね、あの、一番変化の年だったかなと思っております。で、えー、まあ、本当ね、その、 6月末ぐらいに始めたんですけどそれまではほんとごくごく一般人なん で,、はい、でそれがまあ6月に始めて、まあ、最初の方はねやっぱり動画も全然あの見てもらえることもなかなかできなくてで再生数もそれこそ10回いけばいい方とかねそんな時期もありましたよ、はい、だけど今となってはですね何千回とかいう形で見ていただいてしかもね こうやって1000人を超える方々に、えー、チャンネルをね、登録していただいて、いや、本当にね、ありがたい限りで、あの僕自身、こんなにね、たくさんの方に、えー、このチャンネルをね、応援してもらえるようになるなんてね、まさか思ってなくてですね、えー、それもしかも半年でね、えー、ここまで来ることができたっていうのは、やっぱり、あの日々のね、えー、皆さん の, あのコメントだったり、あのツイッターでもねあの、僕ちょっとエゴさしたりするんですよ。はい。実はね、そうなんです。 だけどあのそうした時にねあの僕のチャンネルをね密かに応援してくださる方もいてですねあのこのチャンネル面白いって言ってくださる方も最近もねいらっしゃったんでなんかそれ見てうれしいなーなんて思ったりしてまあほんそういったね一つ一つ の, あの皆さんの、えー、応援に励まされて支えられてここまで来ることができましたんでいや本当にねありがとうございましたであのー、やっぱりねこのチャンネルをこうやってね えー、僕まあ全体の YouTuber の中から見たらまだまだえ影響力もね少ない方ですけれどもあのこうやって名もなき YouTuber の時からですねえ応援してくださる皆さんに本当にね感謝したいと思っててであのやっぱりこのこういうね苦しい時からですね応援してくださる皆様に対してはですねやっぱりこの後々僕のチャンネルがねもっと大きく成長することができたら えー、何らかの形で、ね、恩返ししていけるような仕組み、えー、それを作っていきたいなーなんて思ってますし少しねそこにたどり着くまでに、えー、若干時間かかるかもしれないんですけれども僕自身も活動をね一生懸命頑張ってそして、えー、日々のね皆様の生活の中でなんか楽しみというかあの一日の楽しみみたいな感じであの思ってもらえるような動画作りをしていきたいなと思っておりますので今後ともぜひともよろしくお願いいたします。そして えー、この年、まあ、やっぱり一番大きかったのはその、まあ、チャンネルのことでありそして1000人、ね、登録していただいたことっていうのもあるんですけれどもでそれで他方でね、あのーまあ、やっぱり大きかった出来事といえば、えー、このモーニング娘。に、ね、出会えたことっていうのがねやっぱり僕の中でこの1年で、えー、大きかった出来事じゃないかなとそういうふうに思いますね。<笑> あのね、今まではですね、僕、その小学生の頃から、あの、ビーズさんが好きでですね。まあ、きっかけはですね、えっ、ー、と、僕、小学3年生ぐらいの時に、あの、バズっていうね、ライブの、え、ビデオの映像を見て、あの、好きになってね。ちょっとね、マニアックな話なんで、あの、ちょっと今はね、語るのを割愛させてもらいますけど、それからね、いろんなライブとか参戦させてもらって、で、あの、30周年の時とかも、日産スタジアムとかで、 10列目ぐらいで見るぐらいに、結構ね、熱狂的に追っかけてたりするんですよね。はい。で、そんな僕で、あの、まあ、他にも、氷室京介さんとか、そういった結構ロックをゴリゴリ聞いてきたんですよ。で、あの、まあ、洋楽の盆踊りさんとかね、あのー、そういうのも聞いたり。で、そんな感じだった僕がですね、ここ5年ぐらいの間にね、あのー、まあ、その、 ロック一筋だったのがあの他のジャンルの音楽もね聴いてみようみたいな感じで思ってそれで聴いたのが k p o p だったんですよねはいであの 2PM さんだったり TWICE さんだったりあのそういうのを、えー、すごい聴いてなんか結構好きになったんですよねはいなんでなんていうか僕自身結構世界中のいろんなありとあらゆるジャンルの、えー、パフォーマンスを見てで歌も聴いてそしてライブに行ってっていうことをしてたんですよ はい。でね、今まで、その、ちょっと通ることができなかった道っていうのが、まあ、その、アイドルの道だったりするんですよね。まあ、それで今年、偶然ちょっと、その、友人からね、えー、ライブ映像を進められて、それで、あの、見たのが、モーニング娘。だったんですよね。はい。で、え、アイドルってこんなすごいのみたいな。てか、もう、アイドルというね、くくりにしちゃいけないぐらい、もはやね、もう、アーティストなんですよ。はい。で、それが、もう、モーニング娘のパフォーマンスで、 いやもうめちゃめちゃ感動してそこからね一気に好きになってそれがまあ9月ぐらいだったんですよねはいでその時にまーちゃんがねえっ、ー、とすぐ確か卒業発表したぐらいのタイミングだったんですよね、はい、であのそこからまあこの数ヶ月でどんどんどんどん沼にハマってってまあリアクション動画もね本当はあのちょっと編集が間に合ってなくて出せてない動画もたくさんあってですねはい なので本あ の, 本当はあの動画出 て, 出てる以上にあの曲を知ってたりとかするんですけど、はいでまあ、そんな僕が先日ね、あのー、まー、あ、ちゃんのライブビューイング、えー、これに行かせてもらってそこでもうねめちゃくちゃ泣いたんですよはいで、まあ、こんなにね、まあ、数か月で沼、ね、にはまって、えーまあ、ライブでもパフォーマンスを見て涙して。 まー、あ、ちゃんの話を聞いて涙して、そして、笑顔の君や太陽さんを見て涙してっていうね、もうね、このハマり具合が半端なかったんですよね。<笑>あのー、今までここまでハマったのって、まあ、それこそね、あのー、小学校から追っかけてるビーズさんだったりぐらいなもんで、本当にね、あのー、僕の中で衝撃的だったんですよ。はい。で、それを、まあ、僕が YouTube でね、あのー、 まあ、本当趣味を語っただけだったんですけどそれを、まあ、たくさんの方に見てもらえるようになって、はい、そしてそういったあの僕の本当ただただ趣味を語ってる動画がこうしてね、えー、たくさんの方に応援してもらってるっていうのもなんかすごい幸せなことだなって思ってて、はい、なんでなんていうか、まあ、こうやってたくさんの方と、えー、僕をつないでもらえたっていうのもやっぱりモーニング娘。さんだったりあとはハロプロさん の、なんかおかげかなっていうふうにも、えー、だいぶ思ってるんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、もちろんですね、えー、僕のチャンネルを応援してくださる皆さん、そして、さらにですね、えー、僕をつないでくれたモーニング娘。さんだったり、えー、ハロプロさんに、えー、僕は、なんか、このチャンネルの動画を通して、いつかね、えー、貢献できるような、え、活動をしていけたらなというふうに思ってますし、はい。なんで、 なんか僕の中で頭でいろいろね考えてる企画だと か, えなんか計画みたいなのもねすごいあるんですよ、まあ、こうしたらモーニング娘。さんのためにいい影響を与えられるんじゃないかなとかで早くそれをやりたいんですけどもう僕にねちょっとまだまだあの影響力とかねあとちょっと資金力とか全然足りなくてで実現できなかったりするものもあってですねなので早くそれを えー、行動にね移せるように僕自身もこれからねまた活動さらにさらに頑張っていきたいなと思っておりますので、えー、とにかくですねそしてこれからの2022年もさらにね活動積極的に行ってもっともっとねファンの皆さんにもモーニング娘。さんにも、えー、貢献できるような活動をもっともっとたくさんしていけたらいいなと。 えー、そういう風に2022年は考えておりますので、えー、これからもどうぞ応援よろしくお願いしますというわけでね今日は大晦日でねあのたくさんテレビ番組も、えー、あってまあ皆さんもねそれぞれ見る番組あったり、えー、すると思いますし僕自身もねあの格闘技とか好きなんであのライジン今日見ますし、えー、裏番組でね今日はあの岡田和親さんっていうねプロレスラーが出るんですよで僕ね実はあのプロレスも好きで はい、であの新日本プロレスっていうところに所属しているレスラーが、えー、その岡田和親さんっていう方なんですけどまあテレビ出演されてるっていうことで本当にねそれをちょっともうまた見たいなと思ってて「LIZIN」を生で見ながら多分、えー、そっちの岡田和親さんの番組を録画して後で見る感じになると思うんですけど、うんはい、っていうね楽しみもあったりしてあちなみにね僕好きなレスラーは、えー、田中浩さんっていうねレスラーなんで。 あまあ、ちょっとねあのプチ情報ということで覚えておいてください。はい、で、えー、あとはね、えー、なんといっても深夜3時台に、えー、モーニング娘。22がね、今度、カ u n t o d a t v の方に出ますので、そちらもねぜひ、えー、僕はリアタイしたいと思いますので、えー、視聴者の皆さんも、ねえー、ぜひともたくさんの方々に見てほしいなと思っております。 というわけで最後まで動画を見てくださってありがとうございました2022年も僕の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ